それからですね、えー、ハンターに乗り換えとかそういった方のためにですね、えー、これなら一発で、えー、ロータリーミッションが乗りこなせるというですね裏技を伝えますズバリこれですまさチャンネルをご覧の皆様こんにちはまさチャンネルのまさです本日はですね下部の ロータリーミッションについてご説明差し上げたいと思います。実はですね。 乗り始めて1年後ぐらいにですね、あの結構こうシフトがうまくできるようになった時にですね、そういう動画を上げたんですけれども、まつたない動画で、あの本当に見る方がね、ちょっとわかりづらいような動画なんですけれども、最近またあのハンター株等の発売もあってか、 再生回数が結構増えててまして、えー、1年前の動画にですね結構質問が来たりとかしてるものですからこれはですね取り直さなきゃいけないって思っていましてやっと時間ができてですね、えー、取り直したいいと思います今回はですね初めてバイクに乗る方が下部の方それからですねもともとバイクに乗られてる方いろんな方に分かりやすく説明するためにじゃん このようなものを持ってきました。鬼塚大化。おきにのメーカーでございますけれども。わかりやすいですよね。靴があった方が。ということで、まず普通のバイク。普通のバイクっていうのは通常ですね、リターンミッションと言います。リターンミッション。例えば5速だとします。5速だとすると、1速 2足の間にニュートラルがありますね。どこのギアにも入っていないニュートラルというのがあります。3、4、5。その上はもうないんですね。そうすると今度、下ろしてくるしかないんで、5から4、3、2、1、降りてきて、半分上げるとニュートラルに入る。というのがですね、通常のバイクのリターンミッションといいます。 こんな感じですねまずこれがニュートラルの状態だとします通常のバイクはこのカブみたいな後ろのこのシフトはないんですけれどもこの状態からニュートラルの状態からガチャッ1足入りました下からかき上げて2足3足4足 5速でこれ以上はいくらやっても上がらなくなりますで今度はシフトダウンですね4速3速2速1速そして半分持ち上げてニュートラルという流れが通常のバイクのリターンミッションのギアの仕方になりますではですね改めてカブです 下部はですねそれに対してロータリーミッションと言いますローータリーというのはですね先ほどのリターンミッションと違って4足なんですけども1足2足3足4足次ですねニュートラルがあってまた1足2足3足4足ニュートラルがあって1足 とい う, ふうにですね、ぐ る, ぐるぐるぐるこうギアがですね、えー、ロータリーできるなのでロータリーミッションというふうになっていますじゃあ実際にどういう動きになっているかというとですね、まずこれがニュートラルの状態だとしますそこからですねカブ、えー、の場合はですね、踏み込んでシフトアップになりますですから通常のバイクとですね、えー、シフトの仕方としては逆になりますね もともとバイク乗られてる方はそこが一番迷うところじゃないかなと思うんですけどもニュートラルだとします1足2足3足4足ニュートラルそして1足2足3足 4速ニュートラル。という流れになります。ではですね、今はシフトアップなんですけども、シフトダウンをどういうふにするかというとですね、ニュートラルです。1、2、3、4。今度はですね、シフトダウン。こっちです。かかと側にレバーがあります。まあ、つながってるんですけども、今度はこっちをですね、踏みます。今、4速です。 ガチャ321ニュートラルもちろんもう1回踏めば4足に四足に入るっていうことになるんですね一応ですねカブのシフトというのはそういうふうになっていますもう1回おさらいニュートラルだとします1 2 3、4、ニュートラル今度逆いきますよ、1、2、3、4足、かかとでシフトダウン、3足、2、1、ニュートラル。 このロータリーミッションのこのギアのポジションですねこれをまず頭の中に入れておいてくださいそれではですね実際に乗っていきたいと思いますではですね実際に走ってみたいと思います今この状態ニュートラルですどこにもギアが入っていませんそれではですね一足に入れていきますこれで一足に入っていますでは行きます 1足、2足アクセル戻して3足4足こんな感じですねで今度逆にシフトダウンしていますかかとの方ですね3、2そのままもう一回踏むと1になりますね。こうですね でもう一回踏むとニュートラルという流れになりますではもう一度ですねニュートラルから12344321ニュートラルっていうところの流れまでもう一度やってみたいと思います今ニュートラルですこれで1足に入りました2足 3速、4速ですねでスピードが落ちていって3速、2速、1速で止まってニュートラルという流れですねで続いてですね えー、クラッチがどこで切れているんですかっていう質問をよく受けるのでご説明さし上げたいと思うんですけれども実はですね、こう見てわかるんですけどあの今これニュートラルですガチャってこう入る、えー、入ってですね離す瞬間まではですねあのクラッチが切れてます、えー、ちょっとやってみるとわかるんですけども今ニュートラルで1に入れます これ踏みっぱなしですねこの状態っていうのはアクセルを開けても進みませんで、えー、離してこうなると今ちょっと前に進みましたよねこの状態では今、クラッチがつながっています。1速で 次 に, 2速にしますねアクセル戻して2足にしますこの状態だと分かりますかねこれはつながってないですねでペタルを離すとこうつながりますこれシフトダウンの時も同じでかかとで今これ1足に戻すんですけど踏んだままだとクラッチはこれ つ, つながってないのでこれフリーです でペタルを離した瞬間にこういう風に繋がります。もう一回やってみますね。今ニュートラルの状態です。一速に入れます。踏みっぱなしです。この状態ですとクラッチは繋がっていないので空ブラシ空ブカシになりますよね。これで繋げた瞬間、このペタルを戻した瞬間に車体が一回前に出ます。 ういう感じですね、ここで、えー、ギアがつながった状態発進して2速に行くときこのまま踏みっぱなしだとやはりですね同じよう に, こ う, い う, うにクラッチがフリーになった状態ですねで離した瞬間にギアがつながるという感じですね同じように、えー、今1速に戻します これだとつながってないです。離すとこういう感じで、えー、つながるっていう風になりますねまずですね、本当にバイク乗るのもカブー乗るのも初めてだよっていう方のためにですね、まず、えー、とご説明したいなと思うんですけれども今、僕のはです、ね、これシフトインジケーターというのを後付けでつけていますでどこのシフトに何速に入ってるかというのは分かるんですけども今はです、ね、これニュートラルです1速がオレンジ2速が白 3速が赤4速がブルーもう1回踏むとニュートラルに戻ります1速に入れてアクセルをひねると、えー、車体は前に進みます次はですね回転が上がってきたら2速にするんですけどもアクセルを戻すのとシフトを踏むのは同時の作業になりますそれでは1速に入れます アクセル戻すのとシフトが一緒シフトとアクセル一緒これでですねシフトアップはうまくできると思いますコツとしてはですね1足と2足の間をですねちょっと間を持たせてあげるというのが大事ですね間を持たすというのは 1速、2速にこう変わるとき、3速、4速に変わるときにです、ね、アクセルを戻したときにです、ね、シフトも一緒に踏んでるんですけども、そのシフト、ですね、突然、ーンって離したりとかしないで、一緒に踏んでおくっていうのが大事なんですね、こっちが足、こっちが手だとすると、うーんと行って、踏んだら、です、ね、組みっぱなし、戻しっぱなし、で、つないでアクセルを開ける。 えー、踏んだのと戻すのが一緒でちょっと間を置いてアクセルを開けるのと足を離すのが一緒っていう感じになりますねもう一度やってみます、えー、間をちょっと、あのー、見ててください、えー、カチャカチャカチャカチャってやるとですねうまくいきませんアクセルが戻っているときこのときはシフトも踏みっぱなしです ででは今度ですねシフトダウンですシフトダウンはスピードが緩んできたら1速に戻していくんですけども回転が落ちてきますねしたらかかとで踏んでガチャッと2速1速 こんな感じですねシフトダウンに関してはあまりですね、えー、高いスピード例えばですね、えー、6 0キロとか出ているときねバーンってシフトダウンすると、えー、突然、ですね回転がバーンと上がって危ないです、えー、こんな感じになりますね例えばですけど今、これ3速です、で突然2に落とすとこういう感じです、1に落とすとこういう感じです。 突然バーンとこう回転が上がって非常に危ないので止まりそうに な, なるときですね、えー、速度が十分落ちてからシフトダウンっていうのをしてください。それではお待たせいたしました。普段通常のバイクに乗られている方ですねその方たちが例えばセカンドバイクでカブとかそれからですね、えー、ハンターに乗り換えとかそういった方のためにですね、えー、これならい で、えー、ロータリーミッションが乗りこなせるというですね裏技を伝えますずばりこれです何やってんだよって感じですよねエアークラッチです要するにこっちにですね 何もないんですけど、クラッチがあるイメージでシフトをしてもらえば、全部ですね、下部のシフトはですね、その通りに応えてくれます。ではちょっとやってみますね。いきます。えー、ここだと見づらいんで、ここでやりますね。握ります。これクラッチですよ。握ります。一足。 このま普通にですね半ラをしながら進んでいって普通にクラッチを握ってシフトアップシフトアップシフトアップもちろんアクセルも通常通り戻して戻して戻してやっていますではエアークラッチで1234足 えー、3速にブリッピングシフトダウン2速にブリッピングシフトダウン1速にブリッピングシフトダウンっていうのまでやっていますねこれができればエアクラッチがあれば全部普通のバイクと同じようにできますやってみますクラッチ握ってまず1速いきますこれでブリッピングしてみますね どうですかエアクラッチで多分全部ですね普通のバイクと全く同じようにシフトはできますなのでバイクを普段乗られてる方はこっちの手でちょっとこうイメージするだけで全部ですねできてしまうと思うのでぜひチャレンジしてみてください